みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。2015年冬巡業の詳細が決まりましたので、そのお知らせの動画でございます。まあ、平たく言うと、僕が神奈川県を脱出してそのいろんな各地をこう回って遊びに行きますので、よかったら遊びに来てくださいませ。会いに来てくださいませ。という、そういうお知らせでございます。まあ、1ヶ月前もちらっとそんな告知をさせていただいたんですけれども、詳細がまとまってまいりました。その発表をさせていただきます。少々お待ちください。 とりあえず、こんな感じでしょうか。初日が2日の水曜日、土平日で申し訳ございません。神戸に遊び行こうかなと思っております。神戸にあるベースオントップ三宮店さんの S1 スタジオ。時間としては17時から19時までの2時間という感じです。それで、翌日の3日木曜日は四国に初上陸をします。高松のスタジオサムスさん、メインスタジオ。 で、時間としては同じ17時から19時という感じです。それで、翌日の4日金曜日は広島に行きまして、おなじみの島村楽器さんにちょっと利用させていただこうかなと思っております。島村楽器さん、広島パルコ本館9階の島村楽器さんの店内スタジオで、時間は同じ17時から19時という感じです。それで、その次、5日の土曜日になりまして、福岡に行きます。博多ですね。博多。 こちらは MRT ミュージックスタジオさんの l スタジオというところです。時間としては同じ17時から19時という感じです。まあ、博多というか天神というんですかね。天の神と書いて、天神といったほうが正しいのかなという感じですが、ちょっと土地勘もないので、何ともわからない感じですで。その次は6日の日曜日、沖縄県に飛びまして、那覇にある、えー、と沖縄メディアアートセンター。 というところを利用させていただこうかなと思っております。駅から割と近いと思うんですけれども、1階がカメラ屋さんで上がスタジオになっているみたいなんですよ。それで、その上のスタジオを利用させていただいてちょっとこう早くクシャしてみようかなという感じです。それで、沖縄だけ時間が違うのでお気をつけください。16時から2時間となっております。17時に来ても別に大丈夫ですけれども、16時からなんでよろしくお願いしますということです。 それで、ちょっくら2日ほど時間が空きまして、9日水曜日、また平日になってしまうんですが、我が地元、橋本の居酒屋さん、月夜の心という居酒屋さんで、ちょっとフ ァ, ファイナルというわけじゃないですけれども、ワンマンライブみたいな形で、ちょっと冬巡業のほうを締めくくらせていただこうかなと思っております。この橋本の月夜の心だけ、こちらだけちょっとチケット制になってしまうんですが、まあ、詳細はちょっと後でお話をさせていただこうかなという感じです。まあ、こんな日程です、今回は。 でそれぞれよくいただく質問として、1つ目としては、参加費とかかかるんですかという話です。まあ、毎回毎回同じようなことを言っていますけれども、参加費は特に必要ないです。別にスタジオ代とか、その僕の旅費とか、<笑>普通に、ね、自分のかかるお金とか、自分にかかるお金とかは普通に自腹で行こうかなと思っているので、特に来たからいくらとか、あったからいくらとか、そういったことは特にないです。でも、まあ、もし。 よろしければ寄付をいただけるとうれしいなという形でいつもやらせていただいております。1000円寄付してくださった方には、おなじみのこの滝沢ギター .com ステッカーと滝沢ギター .com ピック、このピックは3枚、ピック3枚とステッカー1枚みたいな感じをセットにしてお配りさせていただいておりますので、よかったらご協力いただけますと、これ幸いでございますということです。それが1。でその次、よくある質問、2としては、何すんのという<笑>質問です。 これがですねあの、決まってないんです。まあたいどこ行っても、まあね、最初に僕が1曲2曲ぐらい、ペラペラペラっとなんか演奏させていただいて、でまあ、そこからなんか質問があればその質問に答えたりとかもしますし、なんか作曲がうんたらかんたらとか、なんかスケールがうんたらかんたらとか、なんかそんな話もします。で、まあセッションしようぜみたいな話になってきたらセッションしたりすることもあるし、うーなんかこう、あれやってって言われたらこうやるっていうか、そういうリクエストとかもよくあるような感じです。 なので、まあ、言いたいこととか、聞きたいこととかがあったら、こうまとめておいていただけるといいんじゃないのかなという感じでしょうか。本当にそんな感じで毎回毎回決まってなく、なんかすごいその場の雰囲気でだらだらとやっているので、まあ、平たく言うとすごい緩い空気なので、なんかのほほんと楽しんでいただければなという感じです。一緒になんかして遊びましょうイエーイというそんな感じです。それで、一応僕 の, その相棒の・・ えー、とアコギのマチコさんが同行しているので、そのマチコさんを弾いてみたいという方も全然触っていただいて大丈夫です。逆に、まあ、よくあるのが、その皆さんのギターをその僕が弾いて、どんな音がするかちょっと弾いてみてくださいみたいな感じで借りたりお借りすることもありますし、まあ、そんな感じで、ほほんとやっておりますということです。それがまあ2つ目。それで、3つ目なんですけれども、うーそれぞれ の, この時間に間に合わないんだけれども、どうしたらいいですかという質問もよくいただきます。 別に途中から来るというのも全然ありです。全然ありです。でまあ、最初からいるのももちろんありですし、途中からも全然ありです。でその途中までしかいられないという方もたまにいらっしゃるんですけれども、それも全然ありです。ちょっとまあ6時で1回帰えなきゃいけないんだよという方も、まあ、その、ね、短い間だけですけれども、なんかぜひ遊びに来ていただけるとうれしいなという感じです。でその4、これはうー、まあ、毎回毎回共通なんですが、 殉、ま、教、あ、と称しているけれども、行、まあ、ってみればなんかこう軽いオフ会みたいな感じなので、まあ、それぞれのスタジオが終わった後にファミレス行ったりとか、なんかそご飯食べたりとかするわけですよで。そこだけ参加したいとか、そこだけ参加したいはちょっとあれだな<笑>。そこだけ参加できるから参加したいなんていう方も全然ありですし、でまあ、それぞれここになんかいいお店あるからなんか、ね、一緒に行ってみたらどうだいみたいな、ちょっとこう先陣切ってくれる方がいてくださると、すごく。 すごく助かります。ということでございます。それぞれ僕は土地勘がないので、あそこにいいお店があるぜとか、なんかたくさん入れるお店があるぜとか、なんかそういったものをピックアップしてくださると僕はすごく<笑>助かりますという、そういったお願いです。よくある質問5。何を持っていけばいいですかという話もよくあります、えー。手ぶらで大丈夫です。手ぶらで OK です。 もしギターを持ってこようかなと思ったら、ギターを持ってくるのは全然ありですし、なんかアコギでこうバレバレと一緒にこうセッションしてみたいぜという方は持ってきていただいて全然大丈夫です。ただ、ギターを持っていくのめんどくせえなという場合だったら、全然持ってこなくても OK という感じです。持ち物は何でも OK。でちょっとそれまた、持ち物に関するお願いなんですけれども、なんかこう差し入れとかプレゼントをいただくこともちょこちょこあってうれしい限りなんですけれども、ちょっと僕のわがままなんですが、 家を出発してから、もうこの日まで僕は家に帰ってこないので、できる限り荷物を減らして行動しているんですよ。なので、すごくお気持ちはうれしいんですけれども、この瓶とかの飲み物的な差し入れはちょっと控えていただけるとすごくうれしいです。 福岡から中にその飛行機で行くんですけれども、LCC とか格安の航空会社を使っているので、荷物が重くなっちゃうと重量場で、うわ、追加料理金だけよというふうになったりとかしかねないので、ちょっとその辺はご検討いただけるとうれしいです。逆に欲しい差し入れとしては、えー、よく手紙をいただくんですけれども、手紙めっちゃうれしいです。 別に男子、別に女の子がなんたらかんたらとかではなく、普通に男の子の高校生の子からすげえ熱いメッセージを書いた手紙とかをもらったりとかして、結構こっちらおうおー、来てよかったぜとかなったりとかするんで、まあ、気が向いたら、なんか一つ手紙とか書いていただけるとうれしいなという感じです。で、さっき言ってたう、その那覇について気をつけるという話なんですけれども、那覇 の, その沖縄メディアアアートセンターって1階がカメラ屋さんで、上がなんかこう、 音楽スタジオというよりも結構、撮影スタジオとか、もしくはそのピアノとか合唱とかのスタジオっぽい感じらしいんですよ。なので、いわゆる音楽スタジオと違って、ドラムとかもないし、ギターアンプとかもないので、このところだけはエレキギターとか持ってくると、ちょっと手持ち無沙汰になっちゃうかなと思いますので、エレキギターは持っていかなくてもいいかもしれません。一応僕はここの・・ の沖縄メディアアートセンターにそのアンプを持ち込んで、1アンプで出力をするつもりですが、アコースティックな感じの環境になるということは、ご了承いただければという感じでございます。はい、何かわからないこと、気になることがあれば、どんどんコメントに書いていただくか、もしくは直接メールを送っていただくか、もしくはその概要欄のほうから詳細をたどっていただいて、そちらでチェックしていただけるとうれしいなという感じです。で、さっき言っていたこの最終日、チケット制の橋本・ 月夜の心と居酒屋さんでのワンマンライブ。こちらは普通にチケット PR での取り扱いとなりまして、普通にチケットセットになっております。もしよければ遊びに来てくださいませ。普通にこのコース料理がこう結構豪勢な感じでぶわーっとついて、ドリンクもついて、そで、その演奏が120分の尺かな。120分とい う, もうすごい長丁場で、えー、こうたらふく楽しめるかと思いますので、ぜひ遊びに来てください。 学生さんは 3,500 円で、大人の方は 4,000 円と、えー、フルコースが出てくる割には、コース料理が出てくる割には、すごい安い料金設定となっております。よろしくお願いします。それもあの詳細欄のほうからチェックしていただければという感じです。そんな感じでしょうか。えー、すげえしゃべりっぱなし。<笑>結構あの時間、動画も長くなってきたので、この辺にいたしましょう。そんなところでございます。それぞれの日程、もし都合がつくところがありましたら、ぜひ遊びに来てくださいませ。 で、ごめんなさい。ちょっと一つ言わせれたんですけれども、もしその寄付をいただける場合は、あの封筒に入れてくださるとすごくうれしいです。まあ、そのまま<笑>裸でも別にいいんですけれども、封筒に入れていただいて、で、可能であれば、あのお名前、えっと、ニックネームとかハンドルネームとかでも大丈夫です。別にコミュニョでもいいんですけれども、何でもいいです。お名前と、あとメールアドレスですね。あの携帯とかじゃなくて、普通にそのフリーメールアドレスというんですか。 ヤフーメールとか G メールとかそんなんで大丈夫です。後日、僕からこの俺のメールをさせていただくときがちらちらありますので、そんな感じでその僕から発信できるように、ちょっとこう連絡先を教えていただけるとすごくうれしいなという感じです。もちろんですが、別になんかこう悪用したりとかはしないので、その辺をご安心いただければという感じです。ちょっと封筒に入れて、お名前とメールアドレスを添えてくださるとすごくうれしいなという感じでございます。 それでは以上になりますが、何かご質問等はありますでしょうかて動画で聞いてもどうするんだという感じですよね。何、まあ、かあったらコメントに書いてみてくださいませ。普通に九州とか四国とかは僕行ったことがないので、めっちゃ楽しみにしております。どんな方々とお会いできるのかしら、ふふふみたいな感じで、えー、僕も楽しみにしておりますので、ぜひ皆さんも楽しみにしていただければという感じです。よろしくお願いします。じゃあ、そんな感じでまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。はッは